レリーカーキラーは誰かななんで目の前から来るのーお心音離れた。 最初は近くで様子見しようかな誰か切られた今のうちに逃げよう。 三脚つけてるから心音狭くて怖いね。助けても大丈夫かな？<笑>破滅浄化内数。 え、どこから来てるあーごめん回してるよことおっちゃう こんな近くに車で心音聞こえないの。まずい。 ちょっと途中央を回したいまたこっち狙いに来るかな救助してくれたねまたバレたー これはタゲ外れたのかなあと1台どこだ新音が近い違う人がチェイスしてるのに僕まで加わっちゃった けるために近づいとこうか目の前にいたえはや近くに誰かいたんだねそして見つかるのは僕 またし音しなくなったあ血チヌレスミスだ発電機の場所知ってるかなめちゃめちゃ走るねわらわら少し道変えたら見つかっちゃった 音狭いの強い通電ナイスーあっちまで走っていったかな今のうちにゲートを開けよう。 待っエンケンあっチれレ・スミスよし助けに行くぞちょっと待って僕も怪我してますあーごめん気づかなかったお救助できてるさあ加ス死に行こうどこにいるんだー ゲート前にいた<音声>わらわらわらわらなんで手あしまってくれてるの アピールが少なくてすみませんだからなんで待ってくれてるの深手にしかしてくれないリージョン優しいな俺あっチーくから出ていけな菌糸は取らない優しさレアでよう you <music>